平野紫耀、令和版クロサギデシュエでトを確とか、脳裏によぎる、憧れの人ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。山下智久の代表作、クロサギリメイク版は、10月クールに平野紫耀が受け継ぐようで、4月からキングピンス、イカキンプリ、の冠無理番組。 キング・アンド・ズル。日本テレビ系の放送時間が30分から60分に拡大した。グループの活動が軌道に乗る中、人気メンバーの平野紫耀は10月に放送されるドラマ、黒詐欺 TBSK リメイク版で主演を務めることが決まっているという。そんな平野には、かねてから背中を追いかける憧れの人がいて、 四角天然キャラで人気キンプリは2018年にデビュー。メンバーは平野、長瀬角、高橋山、岸優太、神宮寺優太の5人。メンバー全員が単性なルックスで、ジャニーズの中でも王道系アイドルとして絶大な人気を誇る。その中でも平野はエイプリルフールをエリンギプールと言い間違えるなどメンバー一の天然キャラクター。 バラエティ番組で芸人を負けの笑いを取るなど、幅広く活動している。四角金曜午後十時枠で放送課平野は、21年の、週刊文春で06年のドラマ、黒詐欺、TBSK、リメイク版で主演を務めると報道されていた。今年に入って、そんな期待作の話は、着々と進んでいるようだ。あるテレビ局関係者が語る。 今年10月クールの金曜午後10時枠で放送する方向で調整しています。この枠は吉高志里子さんの最愛や堤真一さんの妻、小学生になるなど視聴者の反響が高かった作品が続いているので平野さんのドラマにも期待がかかりますね。テレビ局関係者。 四角山下智久の人気作品、黒詐欺は、06年にニュースメンバー時代の山下智久が主演を務めた。父親が詐欺師に騙された末に一家心中を図るも、生き残った山下が、この世の詐欺師を騙し返す、黒詐欺となって立ち向かっていくサスペンス作品だ。 山下のダークな役柄が好評で、平均視聴率は 15.7% を記録し、08年には映画も公開。さらに、主題歌で彼のソロ曲、大手セニョリータは、累計売り上げが80万枚を記録するなど、社会現象を起こしたと言っても過言ではない人気ドラマだ。 リメイク版は20年にジャニーズ事務所を退所した山下に代わり、後輩である平野が受け継ぐ形で16年の時を経て復活する。四角平野が尊敬する人は10月に平野のリメイクで黒詐欺を放送することについて TBS に問い合わせると制作過程については従来お答えしておりません TBS 広報部とのことだった。 前でのテレビ局関係者は、平野の脳裏には、憧れの人がよぎっているのではないかと話す。平野さんは山下さんにずっと憧れていました。ジャニーズに興味を持ったのも、彼の曲がきっかけだったそうですからね。語学が堪能な山下さんの影響かわかりませんが、昨年から英語の勉強にも力を入れていますし、彼の背中を追いかけているように見えます。 そんな尊敬する人のドラマを自分が演じられるのは嬉しいと思いますよ。前でテレビ局関係者。令和版、黒詐欺、で、平野が、たくさんの人を、恋わずらい、にさせるかもしれない。取材文、シラビーハングシーアイル・ジュサイト・ソウジン。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。